正月まで1ヶ月となった平成28年12月1日、阿蘇市内の巻の遊具公園に早くも角松がお目見えしました。角松作りを行ったのは阿蘇市内巻にある遊具公園の遊び場で従業員3人が午前9時から角松建てを行いました。遊び場の角松作りは6年前から 毎年12月の中旬に行っていましたが、今年は4月の熊本地震以来、遊び場にやってくる家族連れが少なくなったため、早めに門松作りを行ったものです。この日作られた門松は、直径およそ70センチの土台に、長さ2メートル50センチの妄想地区を中心にして、縁起物の松や梅、譲り葉、それに南天の枝を添え、 熊笹を土台に飾ると大きな門松が出来上がります。遊び場の門松はおよそ2時間半で完成。公園関係者は綺麗な門松が出来たのでぜひ遊びに来てほしいと話していました。この門松は来年正月の10日頃まで公園の入り口に飾られることになっています。